はい、じゃあ、あのー、5回目、お願いします。やっていきます。じゃあ、えっと、売り上げ聞こうと思います。えっと、本会業で100万円以上売れた人ですね、この30日間ぐらいで手あげていただいてよろしいでしょうか。オンラインの方も、100以上いった方、手あげてください。本会業でいきましょう。はい、はい、はい、はい。えー、っと、安富先生と伊藤先生と、えー、っと、 川島先生おいいいいですすねはい、じゃああ皆さん拍手しましままょううりがとうございますちょっと番章お願いさせてもらっていいですかあのお名前だけあの安富先生と、えー、伊藤先生と川島先生ですねありがとうございますそうしたらちょっと詳細聞いていこうかなと思うんですけれども、えー、ではあ待ってくださいね安富先生いくらでしたこの30日間お化粧はいです、えーっと えっ、ー、と熟熟間で二百三十七万です。お二百三十七おっ、はい、すごいですね。じゃあ、ね、三十七いったらしいですよ、早炭先生。すごいですね。去年 先, 先月上がってますね。全然、素晴らしい。えー、じゃあ、いきましょう。伊藤先生、どれぐらいですかはい。えっと、聞こえてますかね。大丈夫よ。はい。すみませんえっと、熟熟間で百五十九です。 百五十九、はい、伊藤先生百五十九です。ありがとうございます。素晴らしい、すごいですね。ありがとうございます。では、川島先生、どうですか。十二万です。もう一回、音が切れました。もう一回お願いします。川島先生。塾塾間で百三十二万です。 132万です。はい、ありがとうございます。川島先生が132万ですね。はい、ありがとうございます。えっと、そしたら、えー、週末開業で50万以上行った人手てあげてくれないですか週末開業で50万以上行った人。ちょっと今チェックしてます。手てあげてくださいね。えー、松倉先生ですね。よろしいですか ちょっとマイク外してもらってあはいえー、いくらですか週末でえー、っと63万8860ですもう一回お願いします、はい、音が折れました63万8860でした63万です松川先生松川先生が63はいですねはいありがとうございます松川先生ありがとうございますうんなるほどな わ、うん、かりました。ではあの、もう少しちょっと皆さんの様子を、ね、お伺いさせてもらいたいんですけど、えっと、コロナの影響および緊急事態宣言の影響を自分の地域が受けたなって思う人手を手を挙げてくれないですか全員ですね。コロナの影響および緊急事態宣言の影響を自分の地域が受けたなって思う人ちょっと手を挙げてくれないですか会場の方もです、ね、もちろん。新規の問い合わせにしてみても、お客さんのリピートのされ方とかね、回数券の購入のされ方とかにしてみても、 自分の地域が影響を受けたんじゃないのかなと思っているとですね、ちょっと手を挙げていただきたいです。うーんなるほど。どうですかね。おなるほど。それでも受けたって感覚なんですね。はいはいはいはい。カズバ先生、大体何名ぐらいですか電波遅くて。 半<笑>分の2程度はげあの半分の2てはいいう状況です。なるほどどう会場一人三分の2なんでまあだいたい十十名ぐらいですね北谷先生緊急事態宣言の影響を受けたっていう自覚症状があるのが十名ぐらいっていうまあそういう感覚という。 まあ、そんな感じで始まっていってるわけなんですけれどもあのまあ皆さんのね売上の詳細を聞かせてもらう前にえまあそうだなまあ私の方から少しだけ最初の話をしいこうかなと思うんですけどえっとね まあ、今のこの塾の皆さんの様子も踏まえながら私が思うことなんですけどまあ緊急事態宣言があろうがコロナが流行ろうが世界中で疫病が流行ろうが私は個人的に関係ないと思ってるんですね。でそれをやっぱり言い訳にしたくない自分の中で。でやっぱりその売り上げが事実上下がるっていう月があったかもしれへんけどそれやっぱりそのせいで下がったっていうふうに自分を認めさせたくないねまずは。 だからまあ、あのしょうがないんですよ。あの、マーケットの原理上言ったらね、あのチラシが反応取れないとか、ホームページが無理になるとかって、必ず起こるんですよ。で、この、いわゆるダイレクトレスポンスマーケティングっていうビジネスモデルが、もう全く淘汰されるっていうことになってるわけなんです。なってるわけなんですけど、でもそのせいにしたくないです。そのせいにしたくないし、そのせいで売上が下がって、まあ、世の中全体、緊急事態宣言で、まあ、こんだけ感染者数出てるから、あんまり、まあ、できないよねみたいな感じには、 絶対思ってほしくないですね。その思考がまずやばい。ちょっと私、板書しますね。で、私の考え方なんですけどね、皆さんがいつもやってることって何なのかって言ったら、ここに全体のマーケットがあるとして、ここに皆さんの治療院があるわけなんですよ。で、常に起こっていることって何なのかっていうと、この周りのね、この皆さんの取り巻く環境がどれぐらいの速さで変化、 すするののかっていいううとととこころの話だだ思うんですねねれは都会だと早いよ、ね、例えばですけどあの東京でやってる人とあの例えばですけど長野県でやってる人であればやっぱ競合が参入してくるスピードだったりだとか PPC にあの新しいキーワードをかけてくるスピードとかその新しいやっぱ全然違うよね。なのでやっぱり田舎と都会を比べるとやっぱりその田舎の方がマーケットの様子は全体としては変わりにくい。 だからどういう状態なのかっていうと自分の地域での最適なメッセージと最適な媒体を見つけてしまえばあとはもうそれで結構安泰なんです田舎の場合はねなんだけどあの都会の場合でいうとどうなるのかって言ったらやっぱり変化が早いから常にテストマーケティングをしないといけないっていう状態が来ますよねチラシにしてもあの田舎だったら我慢チラシが3か月もつかもしれないけど都会だと1回出しちゃうともうそれでもうすぐにあの使えなくなっちゃうと反応が下がってしまうっていう状況、まあ、こんなことが起こりえるわけなんですね で私が今日今一番最初にお伝えしたことは何なのかなんですけれどもあの今じゃあ世の中全体がコロナで緊急事態宣言っていう風な形になってるじゃないですかじゃ実際何が起こってるのかっていったらこの変化のスピードがですねうん、まあ、大体感覚値で言うと300倍速くなったと思ってもらっていいですかね。 今までの治療院のビジネスでやってたことだったりだとか、全産業が300倍早く転換を求められてるわけなんです、マーケットに、強制的に。なんで、あの、熟成さんからしたりとか、いきなり01や る, からやる人からすると、もう わ, けわからない状態ですね。何が平常時なのかも全く読めない。なぜなら、平常時が何かも知らない人が多いから。 っていう状態になってるろん1年とかやってる人からすると、まあ、大体1年ぐらいねあの最適な売り上げが出てる方は、まあ、これぐらいが最適な売り上げだって分かってるわけなんですけどその平常時に戻らないっていう感情が出てくるわけなんです、はい、なんで私たち勝てる起業家とかコロナで勝ち込みに回るための考え方としては私たち常にマーケットの変化に適応しながら新規を集客しているとこういうことをやり続けてるわけなんですけどそのスピードが。 そうですね。感覚値で言うと100倍から300倍ぐらい早く変わる状態の中に今自分がいて、その中で勝負をしていかないといけないという、そういうわけになってるわけなんですね。なんで、 でも皆さんニュースで見てて分かると思うんですけれど飲食業にしてきてもねあの旅行旅行旅館を運営している人たちだとかだってあとその旅行の代理店だったりとかあと航空業にしてみてもありとあらゆる産業がもう新しいことをするしかないっていうふうになってますよね。例えばですけどウーバーイーツを使ったりとかして、ね、例えばその王将だったりだとか蔵寿司だったりとかそういうチェーンはもう店舗に人が来るということがほとんどないからもうデリバリーをするしかないんだっていうふうに事業の転換を もうするしかないよねって状態になってるわけですよ。で、ほかにももっとたくさん事例があると思うんですけど、航空業にしてみても、もう海外に渡航するということができないわけなんですよ。 で普通、海外の方がまが、あ、いわゆるこのエンジンとか、ね、ガソリン代でいっぱい高い単価が取れるし、まあ、いうそういうふうな、まあ、あのビジネスクラスだったりとかファーストクラスっていうような席を設けやすいから単価が上がる傾向にあるんですよ航空会社ってねそれでも設けるビジネスモデルなんですけどそういうのが使えないからどうしてるかって言ったら国内便を増やしたりとかしてるわけなんですよねでそういうようなことをやってなんとか生き残りをするための戦略を見つけようとしているどの産業もやろうとしてるわけなんです。 であとはあの、マイクロソフトが出したのもすごく有名ですけれども、もう店舗を全部潰すって言ってましたね。店舗を全部潰して、いわゆるオンラインストアでの EC を使った販売しかもうしないとうちは。で店舗も辞めてしまって、EC での販路をしっかり見直すことだったりとか、媒体を見直そうというふうな、まあ、そういうふうな動きがね、世の中全体で起こってるわけなんです。 ですから、まあ、昨日、私、今レネゲルクラブでも少し喋らせていただいたんですけれども、まあ、言ってたことが、まあ、あのこのやっぱり3か月とかっていうので3年分以上の変化が起こっているオンラインのマーケットでとかその市場全体の動向でそういう変化が起こる中に自分の、まあ、治療院を一致させているわけということなんですよね。なのでこうなったときにこの世の中全体の逆風というかね、まあ、なんていうかな 厳しいご時世だと思うんですけれどもまあ非常にきつい時に開業しようとしてるなもしくは01を起こそうとしてるなっていうふうに私は言いませんあの私の考え方は300倍テストしろってことですそんだけ早く変わるんやったら 自分の事業を早く300倍早く PDC へ回していろんなありとあらゆることに挑戦していきたいというふうなマインドセットを事業家であるのであれば絶対に忘れてほしくないと思います。そして今皆さんがやろうとしていることって01なんですね。01合わせ作業って何なのかって言ったら、まあ、一言で言ったらキャッシュがなくなるまでの間にあがきまくる っていうことをやるわけなんですよこれ、ね、一言で言うと自分の手持ちの借り入れもしくは、ね、病院勤務とかで貯めたお金とかっていうものを使える範囲ギリギリまで使いまくってどうやったら1個のコンバージョンが取れて売り上げでペイできるのかっていうところをひたすら探していくというふうなもう大量行動を前提としたことを今皆さんやってるわけなんですこの藤塾でねだから1回目からも走れ走れと。 やれやれって言われるわけなんですけど当たり前でそれやらないと新規事業立ち上げるとか新しく事業を起こすってことはもう基本的にはそういうことをやっていこうとしてるわけなんですで一番大事なことは何なのかって言ったら考え方で一番大事なのは、まあ、今度はみんな言いますよね「まあ、時は金なり」とか言いますけれども基本的にお金って皆さん生きてるだけでお金使うよね ご飯食べないといけないし、家賃払わないといけないでしょで、子どもの洋服費だったりだとか、常にキャッシュアウトは決まってるわけなんです。で、さらにこういうふうなテストをしていくわけなんだから、ね、チラシをね、まいたりだとか、店舗借りたりだとか、ホームページ作ってみたりだとかってことやるので、どんどんどんどんもうキャッシュアウトっていうのは常にもうね、すること前提なんですね。ってことは、どれだけ皆さんの今、手持ちのキャッシュがあるのかわからないんですけど、もうほっとくとなくなるんですよ、お金って。当然ですよね。 でそれがなくなっていくスピードよりも早く自分が売り上げを立てるところに事業を乗せれるかどうかもうこれにかかってるわけなんですなのでスピードを持ってくださいよだったりだとか、まあ、時は金なり、えーまあ、行動が早い人ほどお金を稼ぐのがうまいですよっていうふうなそういうふうなビジネスの言葉がありますけれども、まあ、そういうふうな状態に、ね、なってる中でしかもそれがコロナでもうマーケットの様子が。 コ ロ, ッコロコロココロロ変わりますしあの、行政とか政府が後手後手後手後手でね、新しい対策とかを出してくるので、なんでもう、わけわからないぐらい変化が早い中で、負けずに戦えるかですね、これ。はい、負けずに戦えるかっていう、まあ、そういう話になってるわけなんです。はい、ですから、あのーまあ、精神的な余裕ははっきり言って今、ありません、全員に。 分かってます精神的な余裕はないし先も見えないしどうすればいいのか分からない時にやることは何なのかというと、まあ、はっきり言いますね寝ずに働けですね寝ずに働いて寝ずに動くそれを限界ギリギリのところまでお金が残るギリギリのところまで寝ずに働いてギリギリまでやりきることですねこれにどれだけ自分のパワーを挿入できるのか、えー、注入できるのか いいう部分が皆さんのの今後の成長を決めていくわけなんですでこれは一見厳しいように聞こえる言葉かもしれないんですけどまあ私も藤塾で登壇させてもらうんですけどあんまりこういう話はしたことがないですね。私も見て初めてですよこんな状態になったの。で塾生さんの要はあの成果の上がるスピードだったりだとか売上の上がるスピードも見させてまあ毎回毎回見させてもらってますけどやっぱ遅いです正直。でもしょうがない。 マーケットはこうなってるから当然ですよね。で当然ですけど原則は変わらないですね。やってること自体は根本的には変わらないですし皆さんがやっていく方向としては根本的には変わらないってことだけを私の方から最初にお伝えさせていただこうかなと思ってるんですね。なのであの冒頭にも言いましたけれども期待、まあ の, の方から喋ってましたけど、まあ、コロナのせいだから今あんまりせんとこっていうのはそれは全く間違いですよ。 コロナになったからこそ我々は強制的にもっと早く行動をせずにはえない状態になってしまったっていうのが正しい表現ですね。世の中もしくは世論全体としてはもうコロナが出てるから外出控えましょう、見て避けましょうとかねいろんなものを控えましょう、控えましょう、控えましょうっていうふうになりますけれどもただ事業家としての考え方としてはああ、そういうふうなマーケットの状態になってしまったんだからこれもっと早く行動しておかないと自分自身の 授業のいいわゆるる脈をにあ見つけることができないもしくは今まで築いてきた既存事業というものが簡単にぐらついてしまうんだなってことを、まあ、全員が試されてるようなそんな時期になってるわけなんですよね。